話によるとパーソナリティお三方の写真集を出されるとか確かタイトルは「古賀葵写真集『スケスケ』<笑>」<笑>「小原好み写真集『ずぶ濡れ』<笑>」<笑>「鈴木亮太写真集『強風に吹かれて』<笑>だとか」<笑>。<笑> 企の発端は小原さんの小葵を濡らしたいという少し変態的な発言からでしたがおいおいしの、えー、その後企画の進捗はいかがでしょうか水も滴るいい女が見れる日を楽しみにしていますちゃんと私インスタ訂正したじゃん<笑>もうあの時すごいはっきりと小葵を濡らしたいいや言 っ, 言, っ言った言ったよ言ったそりゃあでもみんな一瞬三秒ぐらい曲がっ て, って、ね、<笑>だって<笑>濡らしちゃ っなって、ず、はい、<笑>っとわーって言ってるから、だったらズブ濡れにしようかって言って、でもココちゃんのそのズブ濡れのやつはもう私が絶対にプロデュースするっていうの決めてるんで。<笑>そうなの、うん、へなんかもうちょっとないないで煮詰めていてそうですね、うん、あんまり、あ、ほら、もう今言っちゃうとね、もったいないから。あそうだよねとくといい。めっちゃ言っちゃった。 <笑>まだ実現するか本当にわからないのであの半分ぐらいの冗談なんだなと思って聞いててください皆さん、はい。ねはいじゃあ続けて読んでいきますよ。風に